皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。5月31日、今週のエピソード依頼帳は、金の錬金石祭りです。怪人系討伐と、旧ネクロデア領征伐を同時にやれればよかったんですが、残念なことに、旧ネクロデア領には、怪人系モンスターがいません。青山さん仕方がないので、とりあえず、旧ネクロデア領征伐を先にやることにしました。 骸骨今日がちょうどいい強さかと思ってぶつかったんですが、怪しい影今日もついてきました。これはちょっと面倒ですね。でも今はもう、怪しい影今日もだいぶ倒しやすくなりましたかね。獲物呼びで5匹に増やすようなことさえしなければ大丈夫そうです。無事に終わりました。あとは魔界で怪人系討伐が残っていますが、それは万マの塔で大丈夫ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。